トライどだけです皆さんアナサークッキングのお時間へようこそ今日はですねホタテ飯揚げだし豆腐わかめの酢ものわかめの酢の物じゃがいも の, ジャガイモの味噌汁を作っていきたいと思いますうちなんですけどね食材宅配サービスを利用してましてこんな感じでね あのー…食材が届きますメニュー見ながらもう作るだけで簡単にね美味しいご飯が作れるとそんな感じの宅配サービスです早速作っていきましょうおたて飯米は普通の水かけにし具材を凍ったまま入れて炊くパッケージさんパッケージさんパッケージ 麦わらの帽子の君が揺れたまりゴールドに似てるはいこんな感じでね、米研ぎ終わりましたで、これをえーと、どうするんだっけ手作り、手作こんな感じですねで、これを今から炊いていきますすぐさん 油の温度はですね、170度から180度で揚げていきます。 はい、完成しましたこちらがホタテ飯とじゃがいものお噌汁でこっちが揚げ出し豆腐ですねでこれがわかめの酢の物はいこんな感じでーすうん、まっ、あ